はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね久しぶりにゴールデンタイガーさんにお邪魔しておりますゴールデンタイガーさんといえば TKM というメニューがあるんですけれども これめちゃくちゃ冷たくてうまいんですよこのね暑い夏にはぴったりなので皆さんにねまた改めてこの TKM をご紹介しようと思うんですが本日はこのねシンプルな TKM をお店おすすめのカスタマイズでね今回は3種類ほどいただいていこうと思いますでもうすでにねメニューの方は作っていただいておりますので商品がね到着するまでもう少々お待ちしたいと思います とというこで、ただいまですね、1杯目の t ー, ームが到着いたしました、t ー, ーム1杯目がですね生卵増しでございます、まあ、こんな感じで、ね、生卵を増すと、見た目も映えますんで、ぜひね、皆さんもお試しください。それで、ね、早速ね、いただきます。まずね、これ、生卵を生かせて、うわ、うまっそう<笑>どうですか、皆さん、これですよ。うううわ、めちゃくちゃゃまそう PKM かつおとレモン2種類選べるんですが今回はねこれかつおでございますねこれしっかり混ぜて早速ねいただきますま<笑><笑>この時期にやっぱ 一番っすね醤油の返しと生卵とカツオの風味を合わさってシンプルなんだけどうまいんですよ。 これね、もちろん TKM 卵を増さなくても美味しいんですけれども増すごとにねもちろん卵黄のコクとかも風味が合わさって味がね若干ではありますけれども変化もしますんでその辺りは各好みに合わせてちょっと挑戦してみてくださいちょっとこの辺りでこのわさびをしっかりと溶いてこれも味変していきましょう たび合うなやっぱ。んね普段から僕も動画で言われるのが分解する結構。 ないんですよなんですけど本当このゴルタイんのこの麺は一回ね皆さんも1本だけでもいいからの越しをね味わってもらいたいもちろん歯ごたえとか噛み心地もいいんだけどの形が残ったまんま飲み込んだ時の喉越しがねものすごくいいんで意識して食べてみてください じゃあちょっとこれ締めのライスをお願いしてもいいですかありがとうございますということで今ね締めにご飯を入れて TKF から TKG になりましたで、えー、今回ですね、えー、ご飯追加とともにこれ味玉も注文させていただきましたこちらをね一緒に崩しながら食べていくことですよいしょこちらが 味玉入りの TKG でございます。めちゃくちゃ贅沢ですね。いただきます。うん。うまい。うん。これ、ね、あの味玉入れないもちろん TKG も美味しいんですけど、味玉ね。 崩して入れるとこの白身の弾力のあるその食感とかも増されて普通のね TKG よりも食べ応えが出るんでぜひおすすめです皆さんもやってみてくださいうんうんというん、ことでタイムはですね1杯目の TKM 完食いたしましたごちそうさまでした ということでタネもです、ね、2杯目到着いたしましたえ2杯目にいただきますのが煮干し粉トッピングでございますえこちらのトッピングなんですけれども転売機にはなくて、まあ、SNS とか見た人は知っているよ注文できるよっていうようなメニューなんですけれども、まあ、通常でもこちらの煮、ね、干し粉は用意してあるみたいなのでぜひ、ね、気になった方はこちらの煮干し粉トッピングしてみてくださいでこの煮干し粉にはレモンが合うってことなので TKM をレモン仕様にしていただきましたそれではこちらもいただきます いやーこれうわいただきますうんめっちゃダイレクトっすね 確かに煮干しが苦手な人は無理レベルかもしれないけどでもやっぱ好きな人は好きだと思う通常のね TKM とかと比べても食感喉越し全部変わってくるんで好みは分かれると思うんですけれども煮干しがね好きな人は一回試してみてもいいかもしれないですねうん うん、これねおすすめってことなんでちょっとこの辺りでレモンを絞ってみますかちこれねレモン絞らせていただいたんで。 ちょっと煮干しの香り、まあ、これもね結構強めではあるんでレモンを絞るりだとその酸味と、ね、香りと加わってすごく爽やかになって、まあ、夏らしいメニューになりますね。うん タイムはですね2杯目完食いたしましたで続いての、ね、3杯目もありますんで今回追い飯はちょっと抜きにさせていただきまして、えー、次の、ね、メニューが到着するまで待ちたいと思いますごちそうさまでしたということでタイムですね3杯目最後の品が到着いたしました今回いただきますのが TKM にとら ラ, ラー油というトッピングとのりをさせていただいた形になっております早速いただきます よいしょアンチある、すごいな、これ。ライブ入るだけでも、別メニューですね。うん。うんうんうんうん。 このラー油もフライドオニオンかが入ったようなこのジャリッとした食感のいわゆる食べるラー油に近いような香りと辛みなんでこのね麺の感じとものすごく合いますね。ちょっとこれ海苔も任せてていいただいて 今回も t k も食べてるよとかっていうお客様にはねラー油を入れてパンチを出してね今までとは違う別メニューみたいにしてみるのもまたねありだと思います。 こ れ, ね、これ辛いのに多分酸っぱいなと思います一でここでお酢をちょっと回しかけてでプラスこれレモンの、ね、酸味も加えていくとこれでおそらくあのいわゆるサンラータンみたいな感じの味になるんじゃないかなと思うんですけど。 これでもう開始にちょっと魚醤とか入れたあけたら開封の限定すぐできるんじゃないですかちょっと今ふわっとこれナンプラーあげれたらいいんじゃないかってことでナンプラーいただきまして軽くねむずいあああちょっとはむずいあ 美味しいうん、うんうんうんいやこれうまいなよというんうん、てことでただもですね3杯目の t k ムも完食させていただきました 英語はそう思いま ということで、本日はですね、ゴールデンタイガーさんでお店おすすめのトッピングですね。TKM のトッピングをご紹介させていただきました。まだまだ暑い日が続くと思います。TKM ってメニューはこの暑い日にね、ぴったりですし、熊谷っていう土地、激熱の土地でね、食う TKM は本当に美味しいですので、ぜひね、皆さんもこちらのお店に来てもらって、おすすめの TKM のトッピング、試してみてください。どれも絶品でございました。えまたですね、え何度も動画では紹介しておりますが、